実は、うちのもののではありません。えー、うちのメンバーたちがあ数年前札幌のよさこいソーラン祭りに、えー、チーム「健康一滴」ということで参加をさせていただいた時の発です、えー、よさこいソーランでは百数十人お、えー、りましたけどもおうちからは少なくし始めたのかなはい。 参加させていただきました。その時のハッピーを、えー、大切に、えー、持っています。でその曲をチームで、えー、他のメンバーにも教えながらあたまに踊らせていただいています。その曲を次に皆さんにご覧いただこうと思います。ですがまだおしまいじゃないからね。余裕だね。結構ダメじゃん余裕じゃん。 <笑>もうそろそろいっぱいいっぱいになってもらわないと、ま、は、き、い、ちゃんもね、そ、は、れ、い、では精いっ踊らせていただきます。健康一滴 y e e e ありがとうございました。